俺は真実を知りたい。 はいどうも皆さん、こんにちは、のいじです。ということで、えー、本日はですね、牛太郎の声優予想をやっていこうかなと思うんですけども、前回、ダキの声優予想をやったということで、えー、そちらの動画まだご覧になってないという方はですね、概要欄にリンク貼ってあるので、ぜひぜひご覧ください。早速、声優予想をやっていこうかなと思うんですけど、本日もですね、5人声優予想をやっていこうかなと思うんですけども、ランキング形式で5位から発表していこうかなと思います。それでは、早速いきましょう第5位は、 内田ゆうま、おいよそ見してる場合か警告したよな今度は下顎だけじゃすまねえってよはいということでね、えー、この方が演じたキャラはですね呪術廻戦の伏黒恵だったりフルーツバスケットの相馬京なんかを演じておりますはいということで、えー、この方を選んだ理由はですね悪役からかっこいいキャラまでもういろんなキャラを演じられる、まあ、素晴らしい声優さんだなと え、思っていてですね。選ばせていただきました。だけどね、ちょっと牛太郎のイメージとは、若干違うよね。っていうことで、え、第5位にさせていただきました。え、牛太郎ね、もうちょっとね、かっこ悪いんだよ。かっこ悪い人がいいから、ちょっとかっこいいからね。第5位にさせていただきました。ということで、えー、第4位いきましょうか。えー、第4位は、鈴木達久。あはははははひどいひどいな はいということでね、えー、この方が演じたキャラはですね、7つの滞在のバンだったりとか、黒子のバスケの高尾和成なんかをね、演じております。 ということでえ、僕がね、この方を選んだ理由なんですけども、まあ、この方はですね、なんかこう悪役らしさがこう出てるような声優さんなんですよ。なん、なんて言うんですかね、ちょっと言葉にしにくいんですけども、このなんかガラガラ声というか、なんかちょっと悪役を演じた時に、すごい悪役らしさが出るなっていうふうに思いまして、まあ、選ばせていただきましたえ。ただですね、ちょっとね、牛太郎のイメージを思い浮かべると、ちょっともっとね、 強人らしさが必要だなと思いまして、まあ、ちょっとね、かっこよすぎるかなと思ったので、第4位にさせていただきました。ということで、続いて第3位行きましょうか。第3位は、山口勝平。ただしそれを望むなら、お前はすべてに別れを告げなければならない。 はいということでね、えー、この方が演じたキャラはですね、ワンピースのウソップだったり、コナンの工藤新一なんかをね、演じております。 ということでですね、この方を選んだ理由はですね、もう声ですよ。声がめちゃくちゃ特徴あるでしょで、この方が、こう悪役を演じた時に、むちゃくちゃ、こうなんか錆びれた声というか、ガラガラ声っていうのが、いい感じに出てるんですね。それが牛太郎っぽいなと思いまして、選ばせていただきました。ただですね、この方もですね、ちょっとね、声が優しすぎる。優しすぎて、ちょっと牛太郎のイメージから離れちゃってるのかなと思うんですよね。だからちょっと3位にさせていただいたんですけども、 まあ、全然来てもおかしくないんじゃないかなと思っておりますということで第2位いきましょう第2位は吉野ひろ人を殺す覚悟もなく軍の犬になったのですか俺たちがサッカーをするのは監督のためじゃないはいということでね、えー、この方が演じたキャラはですね のの岩泉はじじめだったりり稲妻11の木戸優斗なんかをね演じておりますということでねえ、僕が選んだ理由なんですけども、この方はですね、もうなんというですかね、いい意味で昔らしさというか渋さがある声優さんなんですよね。で、この声で悪キャラをこう演じた時に、ものすごいこう牛太郎に近いイメージを感じたんですよね。だからものすごく僕は1位と2位迷いました。もう雰囲気がね、1位と2位は全く違うんですよね。渋さを求めるか、なんか ななんかからしさを求めるかみたいなところなんですよだから僕はすごいこれ二極化するなと思っていてもう好みの問題ですねだからもう吉野宏之さんは全然来てもおかしくないというかワンチャンもう決まってるよねっていう感じの声優さんだと思いますということで第1位いっちゃいましょうか第1位は「群れるだけの負け犬に切り札を使うわけにはいかねえ」 ダーーークヒーローだよはいということでね、えー、この方が演じたキャラはですね永遠の消防隊のジョーカーだったり呪術廻戦の七ナ海ナン斗なんかをね 演じております。えー、ということでですね、僕さっき迷ったって言いましたけども、いや、本当に迷いました。もうこれはね、好みの問題だと思うんですよ。狂人らしさを求めるか、渋さを求めるかっていうところだと思うんですけど、僕はですね、こう漫画を再び振り返って読んでみたときにですね、やっぱ牛太郎っていうのは、すごく、こう、イジみたいなね、生活をして、まあ、それで鬼になったっていう、もう本当 本当に悪の悪というか、もうね、もうものすごくこう狂ってるような感じの鬼なんですよね。だからね、もうものすごくカイジみたいなこう、藤原竜也みたいな、ああいう演技が必要なんですよ。で、そういう演技ができるって言ったら、もう津田健次郎しかいなくねみたいな。ふざけんなよみたいなね。あの、藤原竜也みたいな、もう藤原竜也でいいんじゃないと思ったんだけど、俺ね。声優さんじゃなかったらワンチャン、藤原竜也、もう実写化だったら藤原竜也でいいだろうみたいな感じでね。もう藤原竜也みたいな声優さんがこう、いいと思ったんですよ。まあそういう 演技ができる方がいいと思ったんでですよでこう振れ幅が広くてものすごくかっこいいキャラと強人キャラを使い分けられるといったらもつなけんじろうでしょうということでねもう永遠の消防隊のジョーカーとかめちゃくちゃかっこよすぎるけど悪役にはかっこよすぎるけどまあでもこの方だったら演じきれるでしょう牛太郎。 とということでちょっと牛太郎ちょっと難しいね多分ね声優さん演じるの難しいと思うね俺も結構これだって藤原達也みたいなもう狂ったようなキャラだからさ津田健次郎さんですらちょっと演技むずいんじゃないのと思っていますねだから予想もちょっとむずかったですねということでまあ僕個人的に津田健次郎が大好きだということであの好みの問題言ってたんですけど第一位にさせていただきましたえ最近ね極主不動なんかもねネットフリで配信されてえそれの主人公が津田健次郎さんだったんですけどやっぱり大好きなんだよね津田健次郎 の声まあ呪術廻戦の七海ン斗なんかもねまさしくそうだったんですけどいや本当に大好きなんだよ<笑>津田健次郎の声聞いてるとねお前何をしたいやーだからねもうほんと津田健次郎さんに来てほしいですね国志望の声優層なんかでも僕は津田健次郎をランキングに入れさせていただいたんですけども僕は牛太郎の方が津田健次郎に合ってるんじゃないかなと思いました。 まあ、どっかしらで来ると思うんですけどね。えー、はい。ということでね、皆様いかがだったでしょうかえー、皆さんはどの方が来ると思いますかぜひぜひコメント欄で教えてください。はい。ということでね、次回はですね、なんと、遊楽編の特集をやりたいと思います。ということでですね、鬼滅の刃ファンは絶対に次回の動画見てください。ということで、皆さん高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょうバイ はい、ということでですね。えー、今日も雑談やっていこうかなと思うんですけども、今日はですね、馬娘、プリティダービーのちょっとお話をしていこうかなと思います。ということで、ちょっと噛んじゃったんですけど、思います。ということでね、えー、馬娘のお話をしていこうかなと思うんですけど、今流行りの馬娘、僕はついに手を出せましたよということで、ずーっとね、あのー、アニメとかね、見ずにいたんですけども、やっと見ましたよということで、馬娘の第一期のね、アニメを見たんですけど、むちゃくちゃ面白かったんですね、それがね。もう予想していた5倍は思うんですけど、 かったよとということで本当ね、皆さんね、馬娘ね、あー見てほしいですね。<笑>ちょっと足ぶつけたんですけど<笑>。あのー、馬娘ね、あのー、本当にね、予想して5倍面白かったっていうんですけど、まあ、ちょっとこれ説明するのは難しいんですけど、まあ要は、まあ、まぁ、実際にあった、 あの、馬の話をもとに作っているアニメなんですけど、僕は今回この馬娘見てて特におもろかったなと思うのはですね、レースですね。レースが本当に面白かった。僕は競馬のこととか何も知らなかったんですけど、あの何も知らないというかもうほとんど知らなかったんですけども、それでもレースにこう入り込めるというか、ライブ感あるというか、もう本当に一緒に、もう本当に一緒にその場にいるキャラクターたちと一緒に<笑>熱狂できるそんな感じの レース展開だったし盛り上げ方とかねものすごくうまかったし面白かったなと思いますねもう本当にね見ていて楽しかったというか気分良くなりましたねほ<笑>んにあかちょっと薬物みたいだけど気分良くなりましたねみたいなあのー、ね薬物みたいですけどあのー、本当にねあの見ていてちょっと楽しかったんですよね その一緒に楽しくなれるっていう感じでものすごく馬娘は面白かったあんまり僕萌えアニメとかそういうのを見ないんですけどそれでも全然楽しめたんで皆さんもぜひぜひ楽しめるんじゃないかなと思っておりますでねゴールデンウィークは今年なんか自粛ムードみたいな感じでほんと残念だなぁと思うんですけどまあそういう自粛ムードだからこそまあ今回皆さんにねそういうアニメをね見てほしいかななんてね思いますねということであのぜひぜひ皆さん馬娘え見たことないよという方はね見てみてください 僕はちなみに、えー、馬娘見てて一番こう、押したキャラはですね、サイレンススズカっていう、まあキャラですね。ということで、えー、今日は馬娘の話でした。